はい、皆さんこんこにちはフロイダからです今日はこちらの車私の車洗車していきましょう私が習った限りでは次のようになりますのでご覧くださいはいでは用意していくものまずは汚い車ですねそれと、えー、プレッシャーウォッシャーのクリーナーこれはエレクトリックでもガスでも構いません私はエレクトリックとガスを両方持っていますのでガスの方が いいいいいっっぱい水がが出まますすののでそち方と思次にバケツが2つあとはホイールクリーナーですねそれとホームキャノン作るのに必要なキャノンのホームキャノンの机あとは車のソープこれはタイヤとかラバーをクリーニングするやつそれで最後にワックスですねこれはもう私の車 セラミックコーティングしてありますのでこれだけで十分だと思いますあとはタイヤをブラシするですホイールをクリーニングする革ですねこれなかなか便利ですよこれもこの前紹介した方から全部ほとんど習ったものですねそれではやっていきましょうかでまずはこのソープをホームキャノンに入れます よくこういうふき垂れますよ、ね、こういう時はこういう洗うものできれいにするときれいになりますどっちみちこれはまたこれに入れますのでこのバケツ2つにフルに水を吸いますなぜ2つ使うかというと、えー、こちらがソープこちらがただのリンスですから一度これにつけて車を洗って上から当然洗いますよね車の上から。 そうしますとこれにいろんなゴミとかダストがついてきますのであまりこすり続けないでそのまま一回リンスしますそれでリンスしてまたシャンプーにつけてまた上洗い始めるということですねなのでダストがみんなゴミとか石がこの下に落ちるようになってますそれなのでこの下にこういうフィルターがついてこれ以上下に手が入らないようにこのタオルが下に行かないようになってますねではいってみましょうか それではセットしたのでまず軽くリースしてみますかまずはタイヤからです してあと3本も洗うんですよ、ね、はい次はホームキャンやっていきましょうこれを流すことによって上にたまってるホコリとかそういうものを浮き出させてきれいにする仕組みになってます昔はは私も洗車する時は 本当に古い T シャツかなんかでバケツにソープ入れてやってるだけだったんですがある方その方から全部学びましたねその方の言ってる方はマットっていうんですが理屈にかなってるんですよね言ってることが全部いろんな洗車する人の動画上げてる人いますけど理屈にかなってない人もいれば自分に納得しないものもあるしこの人が一番何やっても 納得しますね、この人のやり方は。これで終わったら、4、5分ここに置いておきます。ほこりとかあれを浮き出すとしもですね。でこのぐらい余りますと、もうこれで終わりです。最後までやらなくていいです。これは、先ほどのバケツの中に流し込んで、洗うときにソープと一緒にするためですね。 で5分ぐらい経ちますとこういうふうに泡が流れてきますから泡が流れることによっていろんなホコリとかいろんなものが一緒に落ちてくるわけですねそれで洗車マットをこういうふうにまずソープの方につけます先ほど言った通り洗い始めはこっち洗 い, 洗い終わったら赤い方に引き出すと落とすまずどこからくにすると上ですね屋根の上からなるべく下から洗い始めないように 上から下へ上から下へとそういうふうになってますこのままフォームをかけてリンスしてからこのまたもう一回やる人もいてそっちまあ悪くはないんですがまあその人曰くそういうことはする必要ないだろうということで私もそれに見習いました割ったらリンスそしてまたソープにつけて洗い始めよう で、上から下へ。その方はもうこういう洗車。1時間か2時間ぐらいずーっとこのまま放送で流してますね。なかなか話聞いてるだけでも楽しいなってきますが、私はあんまり時間がないので、片方だけ同じようにしても片方は同じようにしてください。ということにします。上やりました。まあ、来ましたね。これにそしたら。 リンス間違えましたリンスしてまたスフォープにつけてプレスはあんまりしませんほとんどなでるような感じです今その方やってるのはなかなか面白いですよ見るたびにいろいろななんて言うんでしょう商品も売ってるし 当然 T シャツとか帽子いろんなもの売ってますが最近いいなと思ったのがあのコードですよねワイヤー電源を取って次の電源につけるため皆さんあるあるないですかやってる時に途中のコードが外れてしまったとその人がやってるのがロックがかかるやつなのでほとんどその現象が起きないようになってます。 この人の人 い, いところはそのみんながあこういうの困ってるなーっていうのを探し合ってるんですよねそういうのが本当に素晴らしい<音楽>もうこっちはコロナの関係でもうフロリダ最悪ですね。 もう1日に1万2000人とかかかってこの前も私も PCR 検査行きましたが一応大丈夫でした胸を撫で下ろしたいところなんですが考えてみればその検査した時までは大丈夫ですその後はどうなったかっていうのはまだ分からないわけなんですよねだからあとは自分なりに気をつけないといけないですねこのところ雨が続いてほとんど洗車できなかったんですけど 車好きには分からない車好きの人は分かると思いますが洗車してるときっていうのは一番なんか落ち着くっていうか自分の好きなことをやって何も考えずに黒黙々とやってるというで今は片方ワンサイズだけやりましたけどもう片方は同じようにしてくださいで終わったらこれまたリンスですね 皆さんここからです。さあ、皆さんここからです。拭き取る前にまだ濡れてる間に。これで水吹き飛ばします。